弟がアメリカに来たので、お昼ごはん、パネラに来ました。 はいえっと、今日は月曜日なんですけど、えっと、練習ラウンドして夜ごはん今もう9時半になっちゃってなんかよう分からへん冷凍食品の肉と寿司を食べますで今週は弟が来てるんで弟と一緒に弟がキャディしてくれますってことで頑張ってきます<笑>、はい、パネラブレッドってとこに行って。 付け合わせにパンをつけたらこんなにでかいパンが出てきました多分閉店間近やったんでこれをつけられました弟はスープとサンドイッチを頼みましたおはようございます 喂我菜在的唱是剩定的用意。我现在的唱是我现在的唱是剩定的用意。我现在的唱。我现在的唱是剩定的用意。我现在的唱。我现在的唱。我现在的用意。我现在的用意。我现在的用意。我现在的用意。我现 はい皆さんお疲れ様ですえっと今は私は2試合目のためにアリゾナにおってえっと今は友達と、えっと、シェアしているエアビーの自分の部屋におるんですけどえっと全然ビデオ撮ってなかったんでちょっと撮ってんねんけど前撮ってなかったんでちょっと説明します。えっと今日は水曜日で私は月曜日の朝に入ったんですけどえっとワシントン DC から月曜日の朝の7時の飛行機でこっちは3時間遅れてるんで。 こっち来て9時ぐらいに着いてから練習ラウンドしてえっと18ホール回って昨日はもう午前中は練習して午後は友達と18ホール回って6時半ぐらいに終わったかなでご飯食べてって感じで今日は私はプラーマーがないんで練習だけの日やったんですけどえっとなんかアリゾナやのに今日は一日中は雨の予報でえっとあのアメリカの練習場は屋根がついてないんであんまり。 多分練習できないと思うんですけどちょっとだけ練習に行ってここからトレーニングに行きたいと思いますで今回は、えっと、友達中国人の友達とその友達のお父さんとエアビーをシェアしていますでなんか結構めっちゃ優しくてご飯とか結構作ってくれてお父さんがだからご飯とかも困ってなくてフェニックスなんで、えっと、H マートとかなんかそういうあアジア系の なんかスーパーマーケットとかもあって、えっと、ストレスフリーでやってますでいつもホテルでたまにたいつもじゃないけどたまにホテル自分で撮ってもう泊まっちゃうみたいな時あるんですけどそれより私はなんか a ビーとかシェアした方が結構友達とかと喋れてリラックスできるんで結構好きですなんか日本におった時はもう絶対1人でビジネスホテルとって ずっと一人で過ごしとったんですけどこっちに来てからは結構友達とご飯行ったりとかすることが多くなって結構ツアーを楽しめてるって感じですねはい<笑>って感じでやってますまた試合の様子生活の様子とかを撮っていきたいと思うのでよろしくお願いしますじゃあね はい今日は火曜日で昨日月曜日練習ラウンドしたんですけど今は5時半からミーティングで午前中ずっと雨降って て, て今も結構パラパラ降ってきたりしてるんですけどなんかね1、1 2…、1、11回って時間がないの16 17,、17、18回帰りますとか帰るんじゃなくて<笑>ミーティングに行きますこんな感じで毎日雨ですカルフォルニアこんな感じです はい、皆さんお疲れ様です、えっと、今は、えっと、カリフォルニアにおって、えっと、3試合目に備えて今日は、えっと、何曜日火曜日なんですけど、えっと、先週の試合を予選落ちしたんで土曜日は普通に練習して日曜日もちょっと練習してから友達のサンディエゴの家に泊まらせてもらってでそこで1泊してから。 月1日18ホール練習ラウンドしてで、えっと、今日はと選手ミーティングもあったから5時半にゴルフコースに絶対行かなあかんから今日は3時ぐらいに行って2時間半練習しようと思ったんですけどえっと何ホールハーフだけ回りましたえ回れんなと思って雨がそんな降ってなかったんで回ってちょっと練習してって感じで。 ミーティング受けて今日は終わりましたで先週のなんかアリゾナのプレーがなんかドライバーが本当に真っすぐいかなくてもう全然イメージも湧かなくてもうドライバーで全部崩れたって感じですごいもったいなくて終わってからすっごい練習して土曜日も練習してすごい練習場ではうまくいったんですけどなんかコースでは。 昨日練習ラウンドして思ったのは練習ではうまくいくんやけどコースでティーグラウンドに立ったら全然いいイメージがわかんくてなんかミッショットのイメージばっかり湧いちゃってって感じでなんかちょっとなんか問題あんなって思ったんで今日練習してても球打ってる時よかったんでちょっとコースの景色になれないとダメやなと思ってラウンドしました。まだ完全に治ったったていうか 自信持っていけるっていう状態じゃないんですけどあと2日あるんでそこまでなんか仕上げていけたら今週はいけるかなと思いますえー、っと始まって2試合なんですけど2試合連続予選落ちたんですごいね本当につらい状況なんですよねはい色々トラブルもすっごい多かったんですけどそれはまた違う回でまとめたいと思いますで今週はえっとホテルを えっと、リンゴルフさんが撮ってくれてるんで、えっと、今週はこの撮ってくれてるホテルでステイしますって感じで一人です。で、なんか一人でステイが久しぶりすぎて、あの、普段も今はあの、家をシェアしてるんで、一人で過ごすっていうのがあんまりなかったんですけど、結構一人が好きな性格なんで、なんか、 変に落ち着いてる感じですでもまあ来週はまた韓国人と中国人のことをシェアするんでそれもそれですごい楽しみやなと思いますなんか今カリフォルニアがすごい異常気象ですっごい寒くて3月やのにほんまに最低気温が3度で最高気温が10度ぐらいであと冬服を持ってきてなくてだってカリフォルニアとアリゾナやから暑いと思うやん<笑>と思って持ってきてなくて。 でずっと雨でって感じですごいまず服がないってなって多分アウトレットかなんかで買わなあかんだから明日買いに行くんですけどって感じで明日もすごい雨で明後日も雨なんで私まずラウンドできるかわかんないんですけどなんか稼ぎなんでもうやばいんですよねラウンドしたらもうびしょびしょになって風邪ひきそうなんででも一回まあ試してみるけどまあ雨次第雨を見てって感じで 明日はプロアーマーのオルターネイトで2時間待機しないといけないんで午後はもうゴルフ場にいないといけないんでって感じで多分明日は朝はジム行ってゴルフ場行って練習してって感じですねで最近すごい試合うまいこと言ってないんですけど練習するのすごい楽しくて去年すごい私がゴルフに並んでる時悩んでる時にその私の友達が昨日より良くなってるんやったらそれでいいんだよみたいな感じで言ってくれたんが すごい私の頭の中に残っとっていつもなんかそうこういう辛い状況の時それを思い出して練習してますんでかって言ったらそのいつも練習してあかんあかんあかんって思ってすごい練習するけどあかんあかんあかんってなってすごいなんか変 な, なんかループみたいな感じですごい悪いなんかループにはまっちゃうから昨日よりここが良くなったとかそういうところにも目向けれるようにと思って。 そういうのを意識しててて今生きてるって感じですね<笑>大げさやけど生きてるとかって<笑>まあそんな感じで、えっと、今週はキッチンがないんで自炊できなくてでも私はね家ね看護師の子と一緒に住んでるからめっちゃラーメンカップラーメンとかあったんでそれパクってきたからカップラーメンとそのなんかレンチンのライスみたいなのとなんかよくわかん私なんかあんまり賞味フルーツ となんかチキンとかあれば生きていけるタイプなんでそんな感じでそれを食べてますまたそれは頑張って撮影しますって感じでえっと今はねもう夜の12時でなんかわからんけど寝れなくてって感じなんですけど頑張って寝て明日に備えたいと思いますそれではおやすみなさい はい今日はえっは、と、月曜日違います、えー、水曜日なんですけど今日の晩ご飯ですあんまりお腹空いてないんでサラダとスイカ買ったけど食べてないのとあとこれ餃子水ギョーザみたいなチーンでできるやつでなんかソースついてると思ってついてなかったからなんかよくわかんないこれで一緒に食べますではお疲れ様ですお<音楽> 今週の練習場です。こんな感じ。もう夕方やから、たまがあんまりないですけど。今日は朝1時で18回って、昼は練習してます。今6時で日が暮れそうでーす。Okay。Yet、s w a g s happy face! <laughs> It's m o v i e こんにちはえっと今日、えっと、月曜日なんですけど、えー、LA から LA じゃないけど LA に近くからアリゾナのツーソンってところに移動してきてこれが今週の、えー、っと家ですなんか、えー、中国人のこと韓国人のこと今週はシェアしてなんかみんな私何本持ってないんですけどなんかみんな炊飯器とかこういうのいっぱい持ってて結構夜ご飯とかも結構朝ごはんも全部作ってくれてって感じですごく助かってまーす。 こんな感じです私の部屋はちょっとすごい散らかってるんで見せれないんですけどこれが何？ダイニングわからんけどそんな感じですはいお<音声><音声>、oh. <音声>はいみなさんお疲れ様ですめっちゃ久しぶりの動画なんですけどえっと今は四戦目の二日目が終わってやっと予選通過したから えっと、それまではすごいね本当にね忙しくてというかちょっと全然と動画撮ってなかったんですけど、えっと、今回でまとめていきたいと思いますえっと多分竹内さんと一緒の時ちょっと喋ったと思うんですけどスイングを今年ちょっと変えてドライバーの意識を変えてそれがあんまりうまくいかなくてフロリダの時とかはすごい手応えがあったんですけど まあ、結構大きいミスしちゃったりとか何か最近分からんねんけどこの4戦連続3連続ボギーっていうのをやってるんですよ。なんか2連続もあかんみたいな言われてんのにえっと3連続ボギーみたいな感じでなんか打っちゃってたんでそれがえっとその何年や今年になって出てきたからなんか。 今思ってんのはボギー打った時の次のホールのどういう風になんかマネジメントとかやっていくかみたいな感じをちょっと考え直さなあかんなみたいな感じで思ってます。で今日はギリギリ寄せつかしてんけどもうほんまにえっとハーフターンしちゃうなんか出だしまた3連続ボギーやって。 それでもう今日も無理かもと思ったんですけど、まあ、まだホールがあるんでちょっともう、まあ、予選のこととか考えずに1台1台集中みたいな感じでやったらバーディー取れてんけどなんかね結構ボンミス多いんですよねなんかもううわーやっちゃったみたいな感じで簡単にボギー打っちゃってでハーフターンンオーバーでターンして、まあ、カット 3, ア3オーバーやろなと思っとったんやけど で、なんかまさかの12番のパー3で、息入れたんですよ。私、フェードなんですけど、なんか右から風邪気って、でもなんかちょっと結構、なんていうの、この横幅が狭い感じのパー3でどっちもいけみたいな感じで、右ペラが多いんやけど、なんか引っ掛けそうやなと思ったら、もうほんまに引っ掛けて、ほんまに引っ掛けて息入って、あ、終わったーと思って、 でまあ、そこボギーで大体そこからずっともうほんまに結構バーディーチャンスもあったんやけど決めきれんくてって感じで最終ホールを迎えて最終ホールは昨日ねボギー打ちかけたからドライバーを230キャリーやったら超えるバンカーがあって昨日アゲンストで超えなくてで今日もアゲンストやったんでなんかこれでバンカー入ったらもう終わりや ん, なんかバンカー入ったらもう打てないんで。 っってなってなちょっと右目狙ったら260で入るバンカーにアリゾナなんで転がって入っていって奥の方のやつに右に狙ったんでそれでそっから160ヤードぐらい残っててって感じだったけど無事にパーオンをしてパー取れたからそれで今日は要す久しぶり久しぶりっていうか初めて今年初めて通過できてマジ良かったと思いました。 なんかさすがに3戦連続落ちて4戦連続落ちたらもうなんかちょっとその種類的にちょっとスランプみたいな感じになるかなと思ってたんで今回はえっと結構予選ずっと落ちとってんけど練習は結構前向きにちょっと腐らんとやっとったからそれがやっとつながったかなって思いますって感じ全然動画撮れてなかったんですけどえっと 今もう3週間やってて家帰ってないんですけど家今年からアメリカに住み始めたんでまあずっとホテル暮らしじゃないだけすごい心楽なんで早く家に帰りたいですねはい明日は8時55分スタートなんでそのもう寝ますって感じで皆さんおやすみなさい 皆さんお疲れ様です、えっと、今アリゾナから帰ってきて、えっと、ワシントンの家に帰ってからベガスに来たんですけど、えっと、すごく時間少し時間があるので開幕から4試合の詳細反省をしたいと思います。でえっとなんか今年ちょっとスイングを変えてやったんですけどすごい去年はすごいショット良くて。 パターがみたいな部分があったんですけど、えっと、今年はすごくショットに悩まされてる感じであんまりうまいこといかなくて結構修正しようとして頑張ってるんですけどあんまりうまいこといかなくてやっと4戦目で予選通過できたけど、まあ、通過しただけで全然なんかもういい結果でもなかったしんやろ自分にとって結構スランプ的な。 結構辛い時期なんですけどとりあえずまだ始まったばっかりなんでえー、っと凝りずに諦めずにえっとこれからもえっと次の試合は3週間空くんでえっとそれまでに調整してえっとできるように頑張りたいと思いますって感じであんまり何やパターとかアプローチはすごく良くなってたんですけど。 やっぱりショットがダメやと伸ばし合いの戦いなんで、もうお話にならないみたいな感じで、とりあえず、えっと、この3週間で修正できるように頑張りたいと思います。それでは、さよなら。